「咲かせて咲かせて桃色と生き」「あなたに抱かれてこぼれる花になる」「海の色に染まるギリシャのワイン 抱かれたび素肌夕焼けになる二人して夜に漕ぎ出すけれど誰も愛の国を見たことがない寂しい あなたの言葉異国の響きに似て不思議 過ぎて